さあ皆さんこんにちは、えー、NGO 世界を見つめて進行のジャーナリスト堀潤です同じく進行の鎌倉幸子です はい、よろしくお願いします。ますあの早いもので、はい、第二回です。そうですね、<笑>そしてもうすでに年の瀬ということで。ね、はい。まあ、あの N. G. O. の活動に特化した番組ですけれども。はい。今回は。はい。ええー、南アジア。が現場なんですよね、はいそす。そもそもこの番組がどういうこう座組でやっている番組なのか、教えてください。はい。はいはい、とこの企画は N. P. O. 法人、ダイアログフォー P. ーディフ P. と。 認定 NPO NGO 法人国際協力、NGO、センター、JANIC、ので行われていますで毎回、日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに、普段どういった活動に取り組んでいるのか、そして現地でどのような活動をです、ね、実際、行っていくのかという活動の根底について、また問題意識についてお話を伺う番組となっております。 NGO の活動域、本当にあの注目してみると世界中に広がってますね、アジア、アフリカ、中東ですしまた、ジャンルも教育だったり医療だったり、さまざまですよね。前回は JVC 日本国際ボランティアセンター、特にあの中東のパレスチナの活動域についてお伝えしましたが、まああはアジアということで、早速ですが、ご紹介しましょう、第2回のゲストは、特定非営利活動法人、シャプラニール。 市民による海外協力の会、海外活動グループチーフの宮原真希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、もう宮原さんは NGO の活動を携わって、もう長いんですよね。そうですね。もう8年になりますかね。はい、最初も海外経験も終わりで、で、青年海外協力隊としても。 行かれたんでしたっけ。そうなんです。青年海外協力隊でネパールに2年間派遣されていて、はい、まあその後にシャプラニールに入職してという形になりますね。シャプラニールでも、はい、まあ現地駐在を何年ぐらいされてたんですか。はい、えっ、ー、とシャプラニールの現地駐在は3年半やってましたね。うん、はい。実を言うと今から5年前、はい、ネパールで大地震があった時に あ, ありました、ね、あの私たちが運営しているエイトビットニュースっていうサイトで。はい 現地で駐在員としてインタビューに答えてくださっていてそういうご縁があるんですねそうなんですよ過去のねうちのニュース記事を検索してたらあ、はい、宮原さんじゃんみたいな<笑>あ、インタビューしてたじゃんみたいな感じでいやあの当時地震は現地で迎えられたそうですね現地で迎えてちょうど土曜日のお昼頃だったので、うん、本当に普通ののどかなお休みの日に急に地震が起こ 襲ってきたっていうような状況でしたでももと一転してしまったんです ね, そうですねネパールがーびっくりしましたあの時も皆さんその野宿をしながらの避難生活で雨が降ったり、うん、その土砂災害に警戒をしたり衛生面の管理が必要であったりとか、うん、で報道もやっぱりまだ限られていたので、うん、現地の支援どうすればいいんだもういろいろご苦労あったんじゃないですか、うん、そうですねやはり自分がカトマンズにいたのでカトマンズの被災状況はまあ見え、はい 歩ける範囲で見えるんですけどやっぱりこう山の中の被災状況っていうのはなかなか見えてこなくて1週間経ってやっと死亡者が何人出たみたいなことも分かったりするような状況だったので本当にある種過酷な1週間、週間10日間でした、ね最初ははい、は情報がないって一番不安になりますよね。ねね日本もそうですけど、ね、災害が 比較的多い国ですかはそうですね地震は実はあんまりなくて、えー、むしろあの山の国なので、はい、土砂災害が多いというところと、うん、あと南部ではなかなかこう流域管理みたいなのができてないので洪水が多いあの国だなというふうに言えると思いま す, す、ね、あさあ今日は、はいえー、これまでの活動経験から、はい、今一体何が必要なのかいろんな支援を、はい 私たたちも聞いていきたいてきと思いますすよろししくお願いままずあのシャブラニールなんですけれどももうあの老舗中の老舗の NGO です、ね、そうなんで す, です、ね、日本の中でも本当にね一番に近く古いもう何年ぐらいですか、えっと、1972年にあの設立をした NGO になります今ちょうど資料を出していただきましたけれども、うんはい、名前が これベンガル語そうなんです。えっ、ー、とベンガル語でシャプラっていうのが水蓮の花という意味で、ニールというのが家っていう意味なので、まあ日本語に訳すと水蓮の家っていうはい意味になります。 でも、もともと大洪水の支援から始まったんですよね、うん、そうですね、もともとはあのバングラディッシュが独立戦争でだいぶ疲弊をしていて、貧困層が非常に多かったっていうところから、もともとはヘルプ・バングラディッシュ・コミュニティという HBC という団体がえっとバングラディッシュに行って、農村開発というか農業支援をしたことをきっかけに始まった団体です。はい、うん うん、そ, うかそこからもう50年近くの歴史があります、はいそうですね、半世紀で す,、ね、そうですね。さあ、具体的な中身をいろいろ教えてくださ い,、はいはい。ありがとうございま す,、えーっとですね、シャプラニールはです、ねえーっと、今はですべ、ね、ての人が持つ可能性が開花する社会を目指すということを私たちの、えー、っと組織のミッションとして、えー、ずっと活動してきましたで。特に今は貧困のない社会を目指すということを、えー、目標に活動しております。 でその中でこの貧困のない社会にたどり着くためにどうしたらいいかというところの中で3つのアプローチを使って で今現在活動しているところです一つは子どもの権利を守るというアプローチですねバングラデシュでもネパールでも児童労働の削減事業ですとか、うん、それから教育格差の解消といったような事業を、えー、実施をしていますそうかバングラデシュとかね、はい、聞くと割とあと私たちのこう洋服とか繊維産業そういった分野に児童労働が関わっているなんていうことは聞きますけれども。うん 具体的にはどういう現場の児童労働削減を？そうですね。えっとまずは児童労働って言ってもいろいろあるんですけれども、はい、えっと一つはですね、うん、お家の中で要は家事使用人と呼ばれるお家の中のお手伝いさんとして働いている子どもたちが実はたくさんいる。だけれども家の中だから見えてこないんですよね。うんうん、そういった人あの子どもたちに対しての支援ですとか、はい、まあ、その子たちだけではなくて雇っている雇用主への のこう啓発ですとかあるいは地域の人々の見守る目みたいなものをこう養っていくっていうような事業をしています、はいはい、なんかあのコロナの話このあと出てくると思うんですけどもそれこそあのシャプラニールさんのこの家事使用人の活動でやはりこうコロナ禍の中でその 家庭というか家の中でたまったストレスがその家事使用人の女の子に向けられてしまうみたいな大変ひどい人権侵害もあると聞きましたそ う, そうですね、うん、そこが本当にやはり見えてきてこないというところと、うん、コロナのためになかなかあの雇用主さんもう外の人を中に入れようとしないんですよね感染を警戒 し,、うん、してなのでまあそういうところでそういったえっと人権侵害が起きているのではないかというリスクが今もあの引き続き警戒をしているところです。そういう ところに入っていく、か何かこう調査をしたりとかっていうことですか？そうですね。あの調査、今の段階では調査はできないので、うん、元々事業をずっとやっていたんですね。家事使用人の女の子たちがええー、と子供らしい時間を過ごせたりとか、うん、あるいは外に助けが求められるようにということで、うん、ヘルプセンターという名前のま あ, あ補修学校というかまあ。あ 学校が、ええ、学級ですかね、<笑>を作っていて、まあ、そこに通ってくれてる女の子たちに、あの今現在もどういうふうにしているのか、でセンターに来れる子は来てほしいし、来れない子はまあ宿題を届けるというような活動を通して、あの先生たちが家の中を見るというようなことをしていますな、ね、つながりを作る、ね、っていうことですね。すねうん、そして災害 そうですね、災害につ強い地域を作るということで、えーと、やはり貧困層の人々が住んでいる土地っていうのが、もともと土地の値段が高くないところで、うでどうして高くないかっていうと、やっぱり災害が起こりやすいから、うんま、土地の値段が安いわけですよね。うん、なので、災害が起こってしまうと、また例えば火災道具が流されたとか、家畜が流されたということで、さ、は、ら、いまあ、に貧困に陥ってしまうというところを、な、え、ん、ー、と, とか軽減するために、こういった事業をしています。 そしてフェアトレードですか、はい、そうですねあと三、えー、つ目の柱がフェアトレードを通じて強制図、うん でできるる社会を作とということで、えー、と現地のネパールとかバングラディッシュの女性たちが作った手工芸品を主なあの商品として日本国内でそれを生産あ販売ををしています、うんはいでまあ、それを通して単にあの商品を買ってもらうっていうことだけではなくて、うん、商品の裏側にあるストーリーですよね生産者の方がどんな状況にいるのかとかどんな思いで作ってらっしゃるのかということを日本の人々に伝えることによって ちょっと現地を近く感じていただくっていうようなことで、えっ、ー、と強制できる社会を作っていこうというアプローチをしています。はい、私も結構持ってまして、えー、シャブラニールさんのフェアトレードー。はい、あのティッシュの、えー、ティッシュケースですとか、えー、あとあの実は石鹸も作ってまして、<笑>はい、その石鹸で今日も髪を洗ってきました。<笑>ありがとうございます。どうですか？すごい良 い, いんですよ。本当にこうオーガニックで。 現地のまさに女性が作っているもので本当にいろんな種類あるんですけど香りもどれも違っていてあと泡立ちもマイルド で, いいで、ね、特にフェイシャルは最高です ね, ね最高です<笑>、はい、確かにツルツルですもんね<笑>、はい、これね知ってると知らないので、ね、大違いですから、うん、もしフェアトレードのものは欲しいっていう方は早速シャブラニールすぐ今検索してみてくださいお願、はいしますさあそして先ほどコロナの話もありましたけれどもね、はいはい そうですねあのコロナで、えー、と緊急救援活動という形でシャプラニールすぐに動き始めました、はいであのー、どういったことが現地で起こっていたのかというとバングラディシュもネパールもすぐにロックダウンという形ですべてのこう経済活動が停止してしまったんですね。うん、でそうううするるととと何が起こるかいい貧困層のの人々っていうのは要は要 月額のサラリーをいただいているわけではなくて日雇い労働であったりインフォーマルセクターで働いている方が多いので途端に収入が途絶えてしまったでそうなると食料がもう日々の食事に困っていますという状況になってしまったのでえと食料配布の支援ですとか併せてその感染が広がらないようにあの石鹸とかサニタイザーみたいな衛生用品 の, あの配布等も行いましたあとはえとコミュニティラジオを通じたえと感染防止 感染拡大の防止キャンペーンという形でなかなか情報が伝わっていかなかったり、うん、というところの中でコミュニティラジオっていうのが結構皆さん聞かれているということなんで、うん、あので大きいあの放送局にお願いするのではなくて、はいえっと、コミュニティラジオを通じることによって例えばネパールなんかは。 ネパールはネパール語なんですけど多民族国家なので実はネパール語がわからないネパールの方もいらっしゃるとその時にコミュニティラジオの中で違う言語でその民族の言葉でつあのお話ししていただくことによって情報が伝わるというようなこともありましてコミュニティラジオを通じたキャンペーンというものを行いました。 大事ですよね情報伝達、うん、あのただでさえねこう情報通信網で行き届いた先進各国でさえ、うんはい、デマ、思い込み間違った情報、うんね、いろんなものが飛び交っていて何を信じたらいいかわからないコミュニティラジオはかなりああれですかあの機能してる。 イメージですかそうですね、だいぶあの機能しているし、皆さん、そこから情報を取っているっていうのも、あのこの COVID-19 の時だけではなくて、ええ、私自身その、ネパールで地震を経験した時も、はい、皆さん、コミュニティラジオを聞いてらっしゃったので、そういうとのもあって、うんうんはいあの、コミュニティラジオがいいツールだろうというふうに思って、うんうんはい、この事業をいたしました。子供たちの学用品配布 これ写真にもありますか。すかええー、とすみません写真にはね載ってないんですけれども、うん、あの先住民の子どもたちに向けたっていう授業なんですが、はい、えええー、とこれはバングラデシュで行った学教品の配布なんですが、はいね、やはり先住民の子どもさっきもあの少しお話をした通り言葉が違うんですよね、はい、なのでこのロックダウンの間で学校に行かなくなってしまうとそのまま えー、ともうそのままこうドロップアウトしてしまうというか、うん、フェードアウトしてしまうような子どもたちもたくさんいるということに危機感を覚えて、はい、あの学用品を配布することによって学校に行くモチベーションを上げてもらおうということ、うん、それから、まあ、もっと言えば 保護者の方々もこのロックダウンで仕事を失って、えー、学用品を買うっていうところにお金が回せないっていうことも分かっていたので。はい、この、えー、先住民のコ ミ, コミュニティに対しては、学用品の配布ということをしました。はい、まさにこう学校再開した時の、こうお手伝いというか、支援ですよね。そうですね。確かに新しいノートとか受け取ったら、使いたくなりますよね。はい、う確かにそうです ね, ね。そういう気持ちをこう引き出すって素敵だなと今思いました、はい。ありがとうございます。うん、あの、以前自身。 自の時にそそれこそ伺ったインタビューの中で、まあ、現地駐在の一人としてやっぱり政府が機能しているかしていないかと問われるとやはりこう全て行き届いたサービスをやってるようにはなかなか思えない。 っっっててていう話もされてらっしゃってだから NGO の活動の大切さを教えていただいたんですけれども、はい、下ででははどうですかネパル政府の方はいやまさにその通りでやっぱりあ地震と変わらないなって思ってしまったのが私の個人的な印象で、はい、やっぱりこう社会を揺るがすような大きな、はいまあ、コロナというのも一つの災害と捉 え, ると捉えられると思うんですけどやはりこういつもこうなんでしょう、ね、終焉化されている人々が。 際立ってこう悪で影響を受けてしまったり主演化されているんだけれどもいつも目に見えてない人たちがこのコロナ禍もしくは地震みたいなものによってさらにこう表面その社会にある課題が表面化してくるような感じがしました、うん、でその中で政府がそういった人たちに支援ができてるかっていうと全然すあ全然という言い方は悪いですけれどもちょっとまだあの足りてない部分があるなというところの中でやっぱり NGO が果たせる役割っていうのは非常に大きいなということを感じました、うん 子どもたちの様子、表情どうですかこうやっていろんな学用品配布したりとかもしくはね、うん、家でどう大丈夫とか話しかけたとき っ, ってくるのかなってそうです ね, ですねあの、まあ、私たち自身もなかなか現地に今行けない状況なので、うんはい、現地のスタッフから聞く限りではやっぱり早くいつもの生活に戻りたいっていう話があの少女たちからは聞かれるという話を聞きました。あとはその 政府の支援が受けられないっていうところの中で、えっと、住民票を持っていない人たちっていうのがその食料配布から漏れてしまったんですね、うん、そういった人たちに向けて支援をすると、まあ、本当に助かりましたと特にこの写真の右下の女性がいるんですが、はい、あのちょっと匿名、えー、性ということで顔を映してないんですけれども 赤, ん坊抱えている赤ちゃんを抱えていて本当はもっと栄養を取らなくてはいけないのになかなか栄養が取れないっていう。あの お母さんに向けてちょっとこう栄養価の高い食料品を配布するっていうようなことをすることによってまあこれでお乳が出るようになると思うっていうような安心した顔を見せてくれてまあそういう意味できめ細やかなあの対応ができるのは NGO の良さなのかなというふうにも思いました。いいいややでも今お話を聞いていてやっぱり 情報格差、はいまあ、貧困、経済格差、うんうん、弱いところに必ず幸せが来る、はい そ, うですね、そのサポートをやはり大きな、まあ、政府の役割ではなくて、うん、今のところ皆さんのような人道支援の現場が支えているということが伝わってきましたねうまく強調して、ね、あのできるといいんですが、うん、え鎌倉さん、はい、であの今日は実は事前にインタビューを取っていただいていて、はい、ネパール事務所長の勝井博美さんの。 インタビューが届いています。はい、貴重です ね, ね。現地からの声です。ですねはい、はい、お願いします。はい、シャプラニールの、えー、ネパール事務所長をしております勝井博美と申します。えっ、ー、とシャプラニールには、えー、2001年に入職をしまして、えー、今回2回目のネパールの駐在をしております。今2つの活動をしています。 で一つがですね、皆さん、ネパールというとヒマラヤのイメージが強いかもしれないんですけれどもインド国境に近いですね、平野部で河川の洪水が毎年のように起きているところで防災に関する支援活動を行っていますインフラを作ったりあとは住民、行政の防災能力強化というのを行っていますでもう1つが農村部での児童労働の削減の活動をするための今ちょっと準備中と。 いう状態です私自身の仕事としては私が現場に出張っていって直接住民の人たちに何か指導するというよりはシャプラニのネパール事務所私以外にネパール人スタッフが5名おりますので彼らと協力をしながら活動を進めていくための指導監督と。 いうようなことを行っていますで、もちろん時々現場に行ってですね直接住民の人とか、えー、普段現場で住民の人たちに新活動しているスタッフとやり取りをして今後どうな活動していくのがいいかっていうようなことを話し合ったりしていますでバールではですね3月の下旬から約3ヶ月ぐらいのまあロックダウンいわゆる外出禁止令が出ていますで、その後もですね地域ごとに えー、移動制限がかかっている状況ですで感染状況としては昨日までの時点で、えー、感染者が累計で約18万人ということで、えー、都市部を中心に今は残念ながら感染者が増えているというのがありますでそういう中でのまあ影響としてはまずはその経済への影響としては3つあるかなと思っています 1つが、ですね、えーと、デパールというのはまあ観光立国で GDP の 8% を観光業がです、ねえー、占めているんですけれどもそちらもですね、国際線がやっぱり3月中旬から止まって今も観光ビザがえ発行されていないという状態なので、まあ、そこが大きなホテルとかレストランとか打撃を受けています。 でまた、えーと、ネパールではもともと労働者の約8割ぐらいの人たちがいわゆるインフォーマルセクター、えー、と日雇いだったりとか、まあ、十分にその契約関係にない状態で、えー、仕事をしていますで内容としては、まあ、建設業だったりとか、まあ、製造とか、えー、小さなお店で働いてたりするんですけれどもそういった人たちが、まあ ロックダウンの影響で、まあ、ずっと仕事ができていない状態が続きましたので、えー、彼らがすごくこう生活に苦しむということが起きてしまっていまます。でまた、ですね、えー、とネパール の, その GDP の約3割ぐらいを占めているのが実は海外への出稼ぎ。 えー、労働者による送金なんですけれども、えー、彼らもですね、やっぱり、まあ、世界中でこの COVID-19 の影響があったので、えー、多くの人たちが帰国をしました。でインドから50万人ぐらいで、中東などからも10万人ぐらい帰国したなんていうふうに言われています。でまあ、その結果として、えーと、海外送金額が減るんではないかという予測があります。でただ、えーと、特にインドから帰ってきた人たち、 でバルの農村にもともとやっぱり仕事がないのに出稼ぎに行っていたんですけれども戻ってきても仕事がないとえっ、ー、と食べるのが大変だということで結局あのもうすでにインドの方もまだ感染状況続いていますけれども、えー、帰って仕事をし始めているということが起きていますで他にですねまあ生活への影響としては、えー、残念ながら日本のように政府からこう個人とか事業主への、えー あまり支援策がないという状況なので、えー、とてもあの生活がもともと厳しい人は余計に厳しくなっています。で例えば、地方からカトマンズに出てきて暮らしている人たちっていうのは、地方行政 の, あの貧困者のリストにもなってなかったりとかして、そうすると自治体がもし貧困層に対して物資支援とかしようとしてもそこから漏れてしまうとか、そういったことが起きて。 います。はい、鎌倉さん、現地の状況。はい、まあ、聞くだけでも厳しい様子が伝わってきますね。そうですね。まあ、もちろん、その国内での仕事はそうですけども、海外にやはり。 ね、多くの方が出稼ぎに行って、まあ、もう強制的に多分気 の, 身気のまま戻されてそうです、ねね、どうやっていいのかと路頭に迷ってるんじゃないでしょうかねうしかも一気にこれだけ出稼ぎの人たちが国内に戻ってくるとなると非常にこうじゃ家庭環境を、ね 地域内過密になっていくのかなとかその人たちだってじゃあ戻ってきてどこでどうやって生活するんだとかいろんなことがこう想像できるんですけれどもかなり厳しい状況ですかそうですねやはりあの戻ってきて、まあ、最初に隔離をしましょうという形で隔離措置は取られたようなんですがあんまりこう厳格な隔離措置ではなかったという話を聞いています。でそこからまあお家に戻ってていくくわけですがが、えっと、ももともとあの仕事がなくて 外国に出稼ぎに行ってたので家にいてもやはり何もすることがないというところの中で、えー、本当にのめべんだらりとお家にいるしかなくなってしまって、うん、でもうお金がつけたからもうまた出稼ぎに行くしかないという形で、うんまあ、感染も怖いけれどももう。 経済的な貧困をどうにか回避するために稼がざるを得ないということで、まあ、国境を越えてまたインドに働きに行くっていうような状況が生まれています。で、感染状況に関しても、はい、あのネパールの感染者数増えてきているんですけれども、意外と地方部のこう感染率っていうのがあんまり数として上がってきてないんですね。はい、であの先ほど調べたところ、やっぱり PCR 検査できる病院がネパール国内に50個しかないと。ね、しかもそのその半数がカトマンズ盆地の中に。 あるので、うんえー、とおそらく PCR 検査を受けられるようなアクセスができないような人たちたくさんいるので実際もっといるのかもしれないけれど も, もう実態がもう分からないという状況になっているという意味でなかなか こ, うこれからコロナがどういうふうに収束していくのかというようなところの筋 道, 道筋みたいなものがちょっと立てづらいのかなという感じもしています、うん、シャプラニールとしてもこれまでの支援の在り方とは違う新たなアプローチというのがいろいろ 必要になってきたんじゃないですか。そうですね。そこは本当にまだ試行錯誤なんですが、やはりシャプラニールは人と現地の人と共に。あの歩みながら解決策をまあ導き出していくっていうようなやり方で今まで事業をやってきています。で現地の人の話を聞いて聞いて聞いてっていうんで関係性を作ってっていうふうにやってきているんですけど。なかなかこの人の話を聞きに行くってことが今ちょっとできない状況なんで行動が、ね。<笑>制約制限されてますからね。はい、まあそこをまあこれ。 だからどういうふうにしていこうかっていうのが私たちの今、直面している課題の一つかなというふうに感じています現地の、ね、スタッフの方のお話がありましたけれども、はい、現地のスタッフの皆さんどういう方々が関わって。 いいろんんな活動をされてらっしゃるでですすかそうですねあのシャプラニールのスタッフとあとパートナー団体という形で現地の NGO のスタッフと一緒に事業をあの行っています。で例えばさっき勝井の話があった洪水対策の事業ですとそこから地域の、えー、災害管理委員会っていうような、まあ、地域の防災組織みたいな地域住民の人たちと一緒に、うん、その地域でのこう洪水はの課題とか今までの洪水の経験とか、うん、そういったものを えー、みんなで導き出してそこからの解決策を探っていくというようなことをしています。なので地域の人たちと一緒に、えー、地域の人私たちのパートナー、えー、NGO のスタッフそれからパートナー団体のスタッフと一緒にそれから行政の人たちと一緒に事業を行っています。そうですか、はいね、以前ちょっっっととインタビューー、ね、拝見したら、はい、シャプラニールは、ね、やっぱり相手にとっても お金を出す人じゃなくてやっぱ一緒にやる人っていうそういうこう対等な関係をすごく大切にしてるっておっしゃってましたねやっぱコミュニケーションですかそこは。そうですねあのー、最初に、ね、外国人が来て何か事業をやるよっていうと何か、うん、あ何か作ってくれるのかな何かくれるのかなっていうふうに思われてしまうこともあるんですけどそこはもう本当に対話に 夜対話みたいな対 話, 対話をしていくんですねなのでまあ私がシャプラニールに入職した一番大きな理由っていうのは現地の駐在員基本的には現地の言葉を学ぶっていうことをこう条件とまでは言わないんですけどいたいそうい う, こう慣習というかあの積み重ねがありましてやはり現地の言葉を学んでしゃべれると。 本当に何が言いたいのかとかっていうのが、やっぱちょっとわかるんですよ ね, ね。<笑>逆に会議じゃなく、うん、あのお茶を飲んだ時のつぶやきがわかると、うんそうそうそう、そうですね、だからまあそういった形で、うんはい、授業を行っていくということをしていま す, す、ね、現地で何が必要なのか、まだまだ伺いたい、はいうん、後半、ぜひご覧ください、はいはい、ご視聴ありがとうございました。